うわかわいい。<笑> 然。 ひなのたそこ日向です。 <笑>いつもどおここ ん,、ねいいね、んですう<笑><笑><笑><笑><回転><笑> <笑>えすごいやややんババイバーイうにっくりだアハハハハ やわかりませんいやとかはは<笑>何っっていいいう顔がないなはちなみにびっくりし た, から吹いたらですてとにひなたはすごいな。 てるっりそうおすごい。とといい、いいいい、うう、うううう、う、う、ううう、うか、かのが普通なななんん、ですすすねね、たちちちっっっっっははえあそそそそそそそそそそそごごここここここしてておる難 特に何もない彼方でした。<笑>日向です